平成24年大問4下の図のような四角形 ABCD がある線分 AC と BD の交点を E とすると三角形 ABE と三角形 CDE は一辺の長さがそれぞれ 4cm と 2cm の正三角形であるこの時次の各問いに答えなさい問いに AD の長さを求めなさいここでは、 問いいだけを考えていきますね。この問題のポイントは三平方の定理です。三平方の定理は直角三角形があって縦を A 横を B 斜めを C とした時に斜めの2乗は縦の2乗と横の2乗の足し算はですね C=3 乗。 A2 乗プラス B 乗という公式を使って求めることがポイントですでは AD の長さを求めなさいということでしたがここでヒント 1AD の長さというのはこの図でいくとこ こ, こう斜めになりますねということはこれを三平方の定理でいうところの斜めの C として考えますってことは 縦の A と横の B が必要となってきてある、ここでどうするかというと、D から AC に垂線を下ろします。これが縦の A となります。この D から下ろした垂線と AC の交点を H とします。この H と A をつないだのが横の B になります。さあここまででちょっと分かっ かもうという方は一旦動画を止めて縦 A 横 B をそれぞれ考えてみてくださいこの後縦 A 横 B につなげるためのヒントに移りますではヒント2正三角形の高さ正三角形は三つの角三つの辺がそれぞれ等しい三角形なので 左側は60度というふうになります。でここで高さを求めたいので水線も下ろしちゃいます。すると水線なので90度ってわかるので、この左半分の三角形の上の角度は30度。するとこの緑で囲まれた三角形は特別の三角形なので、1対2対 √3 ってことがわかります。 実は右側半分も同じように 60°90°30° なので下は1対斜めが2っていうふうにさあここで先ほどまでわからなかった縦の A だったり横の B が分かりそうだなっていう方は一旦止めてまた考えてみてください。 このあと具体的にこの縦 A と横 B を考えていきますでは一旦問題に戻ります三角形 ABE 三角形 CDE はそれぞれ 4cm と 2cm の正三角形です ABE というのはここ なので、A、が4センチとわかります。横 B が近づいてきましたね三角形 CD はここでちょっと CD がヒント2を使うので CD をこういう感じで CDE と書き換えます CD はそれぞれ一辺が2センチだったので CDDEEC それぞれ2センチと考えますで EC に D から垂線 H を下ろすので EH と HC は1対1ということでそれぞれ 2cm を半分に分けて 1cm1cm ってことが分かりますさあここで EH が分かりましたねということで B が見えてくると思います合わせて縦 A も わかりそうになってきた方は、一旦動画を止めて考えてみてください。この後、縦 A を求めます。では、縦 A を求めていきたいと思います。じゃあ、縦 A。縦 A を求めるために、この正三角形を半分こっこという形で、 半分にします。この時左側を使いたいので右側を消しちゃいます。さあここで見えてきたかと思いますが実はこの縦というのは DH のルート3という辺の比と同じなので全くそのままでここはルート 3cm が実は縦 A になるんですね。ということで縦 A と縦 B。 ごめんなさい、縦 A と横 B が分かったのでこれを使って三平方の定理の公式に基づいて斜めの C つまり AD の長さを求めていきますではこの後、斜めの C つまり AD を計算して求めたいと思いますもしいけそうな方はここでまた動画を止めて計算をしてみてください では、問を解いていきましょうね、えっと。まず D から水線 H を下ろしましたで ADDHAH という三角形で考えるんでしたね三角形 ABE と三角形 CDE はそれぞれ 4cm2cm の一辺正三角形であったので a b d DE、AE AE が同じとということで、AE、は 4cm でした。でもう1個の正三角形 cde はこういうふうに3つの辺が同じであって cd が 2cm というふうに分かったので特別な三角形を使って高さの dh にあたるところの長さが分かったからここがルート 3cm というふうになりました。 で合わせて EH は 1cm。ということで AH が 5cm ということがわかります三角形 ADH のそれぞれ縦と横がわかったので 3AO の定理に基づいて考えていきますね AD の2乗は縦の DH+ 乗足すの横の AHDH の2乗。DH、はルート3。 なのでこれを乗してあげます。で、A h は 5cm だったので足すの 5cm の5の2乗これを計算すると 3+ 足すの25計算して28ここで終わりではありません AD2 乗であったのでこれを AD の形に戻してプラスマイナスのルートをつけてあげてプラスマイナスルート28という形に変えます でルートの中は小さな数字もしくは簡単な数字にする必要があるので2と2と7になるので ad はプラススマイナスルート7というふうに変わります。ad は辺の長さなのでマイナスという表現はおかしいのでここで ad は2ルート7にります。 とい う, ふうになります。この問題は初めの時にこの DH というところに補助線を引くことができるとあとは三平方というふうに結びつけて考えていきますのでこの補助線を引く力結構難しいんですけどまあその後は多分考えていけたと思うので何度か他の問題で 演習してみてください。